ち ょ, ちょっと待ってもらっていいですかどうもコッシーです皆さん元気にされてありますか今回は特別企画と題しましてスペシャルゲスト死神さんにお越しいただいております信神さん本日はよろしくお願いしますよろしく視聴者の皆さんもね それでは初めにあなたが本当に死神なのか確認をさせてくださいこの動画を見ている視聴者の方に不確実な情報を流すわけにはいきません死神といえば鎌を持っているのが通常のイメージですが鎌を持っていないんですかいい質問だ死神にも種類があってな鎌を持っているやつは物理攻撃を得意とするやつだ 私は内側からやっていくそれで鎌を持っておられないんですね内側というのは精神的な意味でしょうか人間は基本的には生きたいと考える生き物なのだがあることをすれば死にたいと思わせることができる死神さんがそのあることというのをすると誰でも死に追いやることができるっていうことですねそのあることっていうのは<笑> 教えてやろう不適切なタイミングで不適切な出来事を不適切な頻度で与えてやるのさそうすれば誰だって死に追いやることができる誰でもそう誰でも私もそうお前もだお前も経験があるだろう誰も傷つけちゃいないのに不条理に傷つけられると 人生の中では時にそういうことが起こるこれまでのあなたの話を聞いてどうやらあなたは本物の死神のようです安心しましたそれでは具体的に今日ここに何をしに来られたんでしょうか豊かな島の孤独な人々に今何が起こっているか知らせに来たんだあそれ聞いたことがあります日本は先進国の中でも自殺がトップクラスなんですよね でもそれって偏見じゃないですか孤独って感じたことないですけどねそうかな今の日本では1日100人もの人間が自殺をしているぞ15分に1人現代の若者の死亡原因を知っているか半分が自殺だよ少子化でヤバいっていうのに事態はお前が思っているよりも深刻だ 自殺をした人間の大半は死ぬ前に必ず周りに相談をしている死にたいという気持ちと生きたいという心の狭間でなしかし相談を受けた人間が適切に対応できるかお前は自殺を相談されたら何と答える<笑>それが自殺大国の現状だ 私に何かかできることはありますか自殺は日本の抱える大きな病気の一つだが日本が自殺を防ぐわけじゃない自殺を防げるのはお前だけだそしてこのビデオを見ているお前だけだそんなに構える必要はない簡単なことだまずは家族から始めてみろ一緒に飯を食え仕事に関して質問をしてみろ LINE を1通送るだけだ そんな簡単なことで防ぐことができるんだよ今回は死神さんをゲストにお迎えしてお送りいたしましたこの動画を見ているあなたの人生の中で一度もこの死神さんと出会わないことを心から願っているんですが概要欄には関連サイトの URL を貼っておきますので一度目を通しておいてみてください 繰り返しになりますが自殺は日本の抱える大きな病気の一つですしかしそれを治せるのはあなただけです一人でもこの声が届くことを心から願っていますハッシュタグ、更新